おはようございます皆さんこんにちは今日は大目玉商品ですよはいその商品を紹介しよって分かりましたご紹介いたしましょうフォルテショッピングのお時間です今日商品する紹介はこちらラインのスタンプです<笑>ついに完成しました私玉の作品1ヶ月以上制作にかかります たったの240円この値段なんですけども普通皆さんテイクアウトとかで食べる牛丼あるじゃないですかその牛丼の平均相場大体5い0 6 0 0円なんですけどもその半額以下250円を切ります牛丼とかだったら食べたら終わりなんですけども使い続けることができる最高のスタンプをご用意しました僕は制作してくれた方とものすごく相談してましたその制作してくれた方っていうのが僕のアイコンを書いてくださったが プロの方なんですけどもその方と相談してものすごく時間もかかりものすごくコストもかかりましたこの値段っていうのはものすごく書いてくださった方と相談し考え抜いた末今回かなりの頑張りましたかなり頑張ったので皆さんにたくさん買っていただけたらなと思いますもし皆さんがたくさん使っていただけるのでしたらフォルテは少し気持ちが安心になりますで 240円で32個ついてます1ヶ月毎日違うスタンプを使ったとしても1ヶ月以上使えます皆さん考えてください1つのスタンプ8円切りますうまい棒1本切りますその値段で僕のスタンプをたくさん使ってくださらなと思っております皆さん今回ばかしはフォルテック頑張りましたこれからもフォルテをよろしくお願いしますっちょそれでは フォルネットフォルテ。ありがとう。マッチャありがとう、ね。よのすてた。ならちゃんでる。と、ごと、と、ごと、ごと、ご